次に Emac ですけれども、えーまあ、今まで Emac のコントロール何とかっていうコマンドは、ど、まあ、んが何とかって書いてたんですけれども、えー、ここではちょっと読みやすくするために CX とか、それからメタ何とかは e s c ープなんと か, とか、えーまあ、そういうふうに書くと。で、えー、Emac では、ファイル読み書きの文字コードと、画面の文字コードと、えー、キーボード入力の文字コードをそれぞれ独立に指定しますが、 まあ、主に使うのはファイルの話ですから、これですね。i、e、m a x を No Window Mode、つまり新たに窓を開かないときには3つの問題になるんですけども、えー、直接窓を開くときはあんまり関係ないので、えー、まあ、ファイル読みきだけを使うということになるんですが、では、えー、実際にやってみましょう。i、e、m a x のテストテン・テスト。And と。この And はですね、えー、これを 起動してもすぐ次のコマンドが打てる状態にしておくためにはアンドをつける必要があります。でこのさっきの This is a pen が入ってるんですけども、えー、これを別の文字に変えましょう。えー、消してしまって。A, B, I, U, C, D。と、A, B, I, U, C, D というふうにしましたけども、ここを見てください。 この u って書いてあるのは、これはユニコードっていう意味なんですね。え、ちょっと見てみますかね。od-t のテストテンテスト。そうするとね、え、この a とか b とかは、さっきのアッキーと同じ61と6になるんですけども、a とか i、e、とか u とかは、この e38182 とか e3818 とか3倍ですよね。で、また c と d は、え、この63とか6四の。向か 最後、解除コードがある。じゃあ、今度はこれを ISO2022JP に取り替えてみましょう。えー、それはコマンドになんだけど、Ctrl-X、Return-F、コードはリターン、Return、えー。やってみましょう。Ctrl-X、Return-F。そうすると、えー、コーディングシステムと聞いてきますね。えー、そこで、えー、ISO2022、コンプリッションはできるんですけども、スプーっでコンプリーション。 イソ 2022JP に変えました。そうすると、ここが J になります。これで、え保存します。もう一回 OD をしてすると、今度はですね、A と B は変えれませんけども、1B244 2これがエスケープだら B。それからですね、2422、2424、2 4 2 4これがだから、まあ、JIS の2バイトずつのコードね。JIS の場合は2バイトずつですから。 それから、また、1B284 に、これはエスケープカッコ B でアスキーに戻ります。そして AB。こういうふうにできます。では EUC に行ってみましょうか。EUC は、Ctrl-X、r e t u r f の EUCJP。そんはこの E になりましたね。で、保存します。今度は616には変わらないですけども、 A4, A2, A4, A4, A4, a さっきの3バイトの切り替えがなくなって、その代わり、この A とか B とか、こういうふうに一番上のビットが当たったバイトが出てくるんですね。これが EUC です。で、また元に戻って書いてある。シフトジスも一番あんますね。シフトジスは Ctrl-X、Return-F のシフトジス、Return。で、セーブします。 そうすると、シフト実は6 1 6 2 8 2 a 0 8 2え2ちょっとこの漢字が違いますよね。ずらしてあるので。でも、まあ、基本的には EUC と似た感じではあります。まあ、こういうふうにして、えー、EMAX を使って3種類の文字コードを使い分けて保存することができる。あ、4種類ですね。4種類を使い分けて保存することができます。じゃあ、UTF に戻しましょう。UTF に戻すのは、Ctrl-X、Return-F、UTF の初。 ここで UTF に戻します。さて、今ここでやってみましたけども、皆さんも日本語のひらがなで IUL をファイルに書き込んで、で、ODTX1 で表示して、今度は IUL がどういうふうに入っているかという規則性ですね。規則性を検討してみてください。そして、の UTF8 でのひらがなの一覧表を作ってみましょうとか、UTF8 以外のコードの一覧表を作ってみましょうとか、 それから、どれか一つの文字コードで、ひらがなとカタカナとウェイド数字と漢字と違うかとか、そういうふうに調べてみましょう。まあ、こういうのが演習1になっています。まあ、とりあえずまず優しいひらがなから始めるといいと思いますけども、やってみてください。うん、次は文字コードの演習なんですけども、日本語の文章を i s o 2022JP で書くと、ここ、ね、エスケープコードがいっぱい使われて切り替えになってるんですけども、ちょっと切れてますけども、 tr-d,、えー、コート、バックスラッシュ、033、コート、26ファイル、出力だけで変換すると、えー、このエスケープのウィッビューはなくなっちゃうんですね。なくなると文字化けになります。文字化けを確認しましょう。そして、えー、課題なんですけども、えー、化けたファイルから日本語として読むファイルを復元してみなさい。ヒントが書いてあるんですけどね。 また、単純に複用する代わりに、がなとカタカナを入れ替えてみてください。あとですね、1バイト文字と2バイト文字に同じ文字があるのがいくあります。例えば、こう丸カッコとかね。全角の丸カッコは幅が多くて、半角の丸カッコはどっちかが結構好みなんですよね。えー、全角の丸カッコと、 半角の丸括弧で幅が違いますどっちを使うか割と好みなのでその好みな方を変換するというのを作ってみましょうというのがその C の問題です。